最近、月に1回ぐらいのペースでですね、電話だとか SNS だとかメールでえ自分の実家は部落じゃないかとかね、付き合ってる彼女が部落出身みたいなんですけどみたいなね、質問が来るんですよ。で、ででそこで、ね、ここは一層のことですね、ね。はのとす 自分自身が部落出身じゃないか調べる方法というのをテーマにお話しいたしますこれがね、なんか他人が部落出身かどうか調べる方法とかだとねまた怒り狂う人がいるかもしれないけどもあくまで自分自身が部落出身か調べるんだったらそれはまあ本人の自由だし勝手なことなんでまあ、まずそこから説明いたしたいと思います昔からよくある俗説に古世紀に書いてある っていうのがあるんですこれ続説ですすこれ説完全に私もねその役所の人からね「ブラク出身ってどうやってわかるんですか?」って言ったらね「戸籍に書いてある」って言ってる人いましたね。じゃあ戸籍のどこにどう書いてあるんですかって言ったらねもうっぬぬってなってなましたけどね最近でもね NHK の特集番組で「ブラク出身」というじいさんがみんな戸籍に書いてある「う う, う」みたいなそういうシーンがあるんだけどもうあれ完全に嘘です。というかまあ本人が勘違いしてるんですね。もううななんんととくふわっっっしたイメージでそうやてて言ってるんだけど もうじゃあ自分戸籍見てみろよとどこに部落出身なんて書いてあるんだって言ったらぐぬぬってなるわけですだから多分そういう人はね嘘ついいてててるっううよりは深く考えてないんでしょうねただね明治の人心戸籍明治初期の戸籍には書いてあるっていうようなそういう話もあるんだけども。 これね、ブラックの過去現在、そしてっていう本なんだけども、これね。名田本正久教授が書いてあるんだけども、こういう記載があります。現在でも人身戸籍を見れば、立ちどころにブラック民か田舎が判明するかのごとき誤解がある。しかしですね。 えー、実際に人身戸籍を見ればわかるが確かに役場の戸籍係が様式に反して古い戸籍を引き移し新平民得たなどとし記してある場合があるにはあるがそれは例外的であって 99% は平民と記載されているっていうふうにあるんですね。ということで「戸籍」に書いてあるっていうのはこれは続説なんで信じないでください。でここでねいきなり真理に入りますす真理はこれでで言った者勝ちです。 あのね、これはね、三重県の津市で、まあ、これも解放同盟関係者なんだけども、ちょっと取材しててね、誰っていうことは言えないんだけども、あの結局部落出身ってどういうことなんですって言ったら、もう最初に出てきた言葉がこれです。行った者勝ちって言ってました。どうやってダルニングを飲むどうやってダルニングを飲むじゃ俺もどうなる人間や こ こ, ここですねこのおまおなじみの童話童活動画俺も童話の人間やでのって言ってるでしょこうやって脅された時にいやあんた違うだろってなかなか言えないでしょ普通は言えないですよねだからこれがやっぱり心理っていうところなんですこうやってここまでね自信満々に言い張ってしまったら 誰も否定できないっていうことなんですだから言った者勝ちが真理っていうのはそういうことなんですだからいきなり答えを出しちゃって申し訳ないんだけどもこの先の部分これからお話しする部分っていうのはこの言った者勝ちをあくまで補強するものっていうことになりますあくまでね一般的な認識だとブラ部落民って言ったらやっぱり得た否認の子孫っていうそういう認識だと思うんですよねうん、これが一般的な認識です でもこれって実際はでですす。ね、相当難しい話なんですじゃあ本当に先民の血統にあるのかっていうことを調べようと思ったらですねこういうね「得た人別帳」みたいなこういうね、歴史的文章をちゃんとね調べてですねでこれを追跡して確かにこの地域のこの名字の人はもう間違いなく得ただなみたいなそこまでね検証しないといけないけどもだから実際ねこの解放同盟関係者もねこの「 こういう認定方法っていうのは破綻してるっていうことはもう認めてます。決闘で部落民を判別っていうことはできない。で、そういう風うにしてしまうと、もう解放同盟っていう組織はもうエセ部落民だらけになってしまいますね。次に出てくるのが属地主義、属人主義。 俗地俗人主義といい う, うに言いますねこれを同和対策事業の時に行政が同和対策の対象者を認定する時にこういう基準でやってたっていうことです。まあ、もちろんこれは地域によって違いがあるけども大体の地域ではこの基準でやってたっていうことです。 続地っていうのはそこが童話地区指定されてるっていうことです。じゃあ童話地区どうやって見分けるかっていうとそれはもうこの動画を参考にしてください。え注意しないといけないいいとけのは全国部落調査によって 増え地域だからとかね。あるいはその同和地区として、どこどこ地域が同和地区だっていうふうに言われてるからといって、じゃあその地名の場所が全部同和地区かっていうと、そうじゃないわけです。大抵の場合は、その地域のごくごく一角だったりするわけです。で、そこが同和地区指定されている場合もあるし、あるいは未指定の場合もあるわけです。同和地区指定されてない場合は、まあ行政の。 基準でいうところの属属地俗人には当たらなないっていとうことになります、ねでまあよく童話施設があったら童話地区っていうことになるんだけども、まあ、確かにね厳密にはこの童話施設がブラックにあるっていう場合もあるしそもそも童話地区指定自体がその伝統的な歴史的な意味でのブラックとは全く無関係 の, そのいわゆるエセ童話地区っていうのもあるのでだからこれもね絶対的な基準とは言い難いんですね。 で俗地かつ俗人っていうのがこの童話対策の対象になるんだけども俗地っていうのはまあその地域に住んでるっていうことですね。 じゃあ属人って何かっていうとこれはですねまあ役所によってはね先民の家系とか言う人もいるんだけどもでもそれはあくまで建前というか幻想なんですねもう実務上はこれは童話対策が始まった時にそこに住んでる人っていうことになりますだからその後に入ってきた人は属人じゃないっていうことになりますねじゃあそこに住んでる人が出て行ったらどうなるかその人は一応属人なんだけども属、えー、地ではないっていうことになりますだからその地域を離れる と同和対策の対象じゃなくなるんですねじゃあややこしいのはね他の部落からまた別の部落に移った場合どうなるかっていうことなんだけども原則はその場合は属地属人に当たらないっていうことになりますここで属地かつ属人っていうのはあくまでその部落の とということが先頭につきますただその辺りもね結構役所の裁量というのがあって、まあ、別の地域ではある地域では部落から部落に渡り歩いてもその属地属人認定されるっていうことがあったようですね。さあこここかかららくななっていきますね住所か本籍地が部落なら部落民これはね去年の9月に出された東京地裁の理論なのでこれは東京地裁理論というふうに言っとくんだけど も, もこれねやっぱあの 東京地裁がが出したのが初めてですよこんな話聞いたことないですから住所か本籍地がブラクならブラク民っていうことですからねだからこの基準でいくとその住所に引っ越してそれでまあさらには住所すら移さなくてもう本籍地だけねもう紙ペラ1枚出して移動すればブラク民になるっていうことですね。 これについてはねこの部落に転籍して部落民になる方法っていうねそういう動画を公開しているのでまあ実際皆さんやってみたらいいかと思いますだから東京地裁理論でいけばこういうことをやれば部落民になれるっていうことですかなりハードル低いですね誰でも部落民になれるわけです まあ、実際ね岐阜県の大垣だとブラックにわざわざ引っ越してそれで童話対策の貸し付けを受けてそれでまた引っ越すっていうようなことをやってた事例あるのでまあ確かにこういうことをやるっていうのが前々からなかったわけではないんだけどもでも本籍地だけでブラック民認定っていうのはこれはねもう東京地裁が初めてだと思います。 そして親がブラク出身ならブラク民っていうこの理屈なんだけどもこれはねまあこの人が主張してるから「上川民理論」というふうに言わせてもらいたいんだけどもこれはね実は結構通用してましたね童話対策事業の時代に。 まあ、解放同盟関係者の、まあ、娘息子なんだから童話関係者だっていうまあそういう理屈です。やっぱし親の七光っていうかね親が解放同盟の幹部だったりしたらそれは役所も言うこと聞かざるを得ないんでそういう意味でこういうのは通用してたんだけどもでも厳密にはこれ属地属人には当たらないですからね本当は童話対策のまあ、よく使われた基準からするとアウトなんだけどもでもね結構これは通用してた。そそれれはやっっぱしね先民の血統にあれば部落民だっていうそういううう 一般的な認識があったからですね。だけど実際はこの人はね認めている通りそのブラの出身ということですから親がねその土地の出身っていうことで血統がどうこうっていう問題じゃないんですね。でしかもこれはねやっぱしねあの東京地裁には認められませんでした。だから東京地裁理論ってハードルはかなり低いように見えるんだけども上川さんみたいな主張は通らないっていうことですね。 そして最後これもね最近になって僕も初めて知ったんだけどもこの「3代部落に住めばブラク民」っていうこの全国連理論ですねこれもね僕初めて知りましたよこの東京に3代続けて住み続けた人に限られますっていうこの江戸っ子の理論を部落出身に持ち込んだっていうこれも新しいですねうこういうのを主張してるっていうのは僕初めて知りましたね。 まあ、他にもねこれはあくまで例でしかないですね他にもねいろんな基準で部落民っていう風に主張がされると思いますだから言ったもの勝ちっていうのが真理っていうのがわかりますよねだからね僕に対してねまあ誰が部落出身かとかね自分部落出身か調べてほしいみたいなことを言う人はですね 本当くだらない問題だっていうことをね知ってほしいんですよこんな低レベルなことのために悩むっていうのはやっぱりおかしいと思うんですよねでなんか親からねあんたの結婚相手ブラック受信じゃないかとか言われたらですねぜひねこのチャンネルに登録していただいてですねこの今見てるこの動画ぜひね悩んでる人見てもらったらいいかと思いますということで今日の啓発される動画でした